集めてこいよ。アミや、いい、人を頼む。<笑>なんかあったんですか。ああ、一年間。だし、手伝ってくれ。実習用の鶏が逃げちゃったよあ。はい、やります。でも、実習が。よし、ちょっとちゃと捕まえるべ。<笑>先生には伝えておくわ。足手まとにならないようにしなさいよ。お前、タバコ、手ぶ。<笑>いやー、助かった。 ありがとな一年棒はお礼しなきゃなどうスローチキンできたら食わせてやるよ、うん、寄せな星名場を受けこれでたまご構造なパチケンと時はは卵を集めてくれは エギはいいなうちニワトリ農家だもんしかし鶏舎ってすごいシステマチックなんだな餌食わされて卵を産まされるだけのスペースってでもこういう効率優先でニワトリに優しくない傾斜は欧米とかだと非難されるんだぜ、ね、へえー、ここまで効率的だと逆に感心するけど<笑> あのさ、あ？鶏の卵って、どこから生まれるのどこって、肛門だろうあ、こと一緒正しくは総排泄鉱といって、卵管の出口と直接腸が繋がって…え、汚くないのか、これだからこうして、全部丁寧に洗って磨いてんだろ卵、一個一個に生産者の気持ちがこもってうまいぞでも…でも…<笑> こと一緒じゃい。い<笑>どうした？冷めるぞ。これやるよ。さっきのお返し。本当？やった。こう思う。あした。ちょっと待て。 たまこはどうでもいい